演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちらアムミリーマートのペロンチーノベーコンのウインナーをリッグ大盛りを食べたいと思いますいやすでにニンニクのいい香りがしてるんですけどこれはどんな味わいなのかなこれは美味しそうですねそれではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします いただきまますす刺激がすっかり感じられますねベーコンもウインナーもジューシーで噛んだ瞬間に肉の旨味みがブわっと口の中に広がってきましたで鷹の爪の刺激もそれなりにあってニンニクの香りもいいパスソースがパスタとうまく絡んでとっても美味しかったです 大盛りなので満足感もあって本当に良かったです今のパスタって初めて食べてるうな気もしますけど、うん、これからまた食べていきたいですねそれでというわけでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンデヘインパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします